するしないそれでは今回のマージャンの匠ご覧くださいそれではトン三曲です皆さん開始してください ドラは嘘、瀬トリさん、親がやってきました、そして今回の手はを結構、赤ドラ、いけそうですね。初めて赤が自分の手にやってきました。攻めたい。<笑> 2回言いましたいい、はい、大実も。何がやってくるか。チーですね。自敗ってどうすしますこういうときは。これも役に関わる。そうですね、あのただ、やっぱり、あの4面積ジャンと作って、<笑>作らないと上がれないゲームなんで、<笑>はいえっと、基本的に役配 頼みで進行しなければいけないときはそうするんですけど今回は単純に多発が足りてないっていうのと、はい、この浮き輩のパーピンにくっついてもパン屋王が見えるじゃないですか、うんうん、なん で, で、ね、やはりそっちを重視したいので、うん、組み合わせのパターンが多い数字の牌は残して自肺から切っていきま す,、うんうんいくんすね、はい、うん、まあ僕はこれあの箱から切るんですけど一応、はい 白と発毛もう、結構、こだわりあってえどういうこだわりなんですかいや、もう、超くだらないんですけど、いいですか、いや、ぜひお願いします。あのこの手って大体、次、初出てくるじゃないですか、はい、出てきます。訪中したときに、裏ドラになりにくい方を基本的に残すようにしてます。へぇー、今、自分から白が一枚見えてるんで、うん枚数ですね、はい、よくそれもたまになんかこうおっしゃってる人聞くことありま す, います、はいうん、僕、結構それやることも多いんですけど、へただ、あの、例えば、M リーグみたいな、はい、特定の、 人と何回もやる試合って、はいうん、そういう癖って読まれちゃうじゃないですか、うん、読まれちゃうだからわざと変えたりしてますとまにランダムに そ, そうそうそうそうそうそうそれな<笑>それな<笑>パーピン統一になりましたね、はい、まあこれで対応が見えたんではい嬉しいですよねうんなんでここは上がりにまっすぐ発を打ます 今回親を迎えたわけなんですけれども、はい、親のときとこのときって意識の持ち方変わったりするところあありますあの結構、相手方にプレッシャーをかけていって、はい、っていうのはありますねだあの、だいぶ攻め気味になると思いますここまであの対応だったり周りのことかなり気にしてる一面の方が多かったんですけど、はい、親のときは結構積極的俺白鳥だぞみたいな、ね俺白鳥、俺がスターだぞみたいな、ね<笑>はいね、<笑>出してくるんです、ね出して これちなみに仕掛けますね、はい、仕掛けるんですね、ポンしてタイヤを E、うん、ピンのあたり、切っていくんですか、うん、そうですすかそうね現状はタイヤをドラドラなんですけど、やっぱりこれはまた薄を引いて漫画になるかもしれないですし、はい、上がりにも近くなるのはやっぱりポンだと思うので、ポンしてペンちゃんと圧を払っていくっていう。確かに赤もあってね、うん、内側のドラだったら。はい 5800から1万2000の変化って結構ありますもんねそうですねなるほど今回仕掛けていくこともあるというお言葉がありました、はい、ああ今度はチーピンが来た一応ツモは伸びてますけれどもうそうですねあのダブトンの重なりを期待するか、はい、全産品ダイレクトに入るのを期待するかっていうとこなんですけど今の捨て牌状況ですと自敗と相図しか切られていません、はい、でピ品の状況は不明なんですが、はい えっと、かみちゃんはもうすでに急走パーソンのペンちゃんとタツ外しをしているというところで、うん、まあ子供なんでどういう進行かはからないですけどあの、早い可能性もかなりあるというところで、うん、あの、別にペン3品がいいっていう情報ももちろんないですしです、ねまあ、あるかどうかもわからないんですけどここは E ピン、2ピンを僕は払っていきます、えー、っと残して、はい、あーどちらから えっと、やっぱり単野を見てですねはいイーピンから行きますね、はい、一応ちょっとちゃんに対してあの崇拝よりもトンの方が安全なんでそれもちょっと残したいっていうのもあるんですけど<笑>基本仕掛けていく前提なんでイーピンから切ります受けよりもでもそれは自身のこうねまあ、攻めにも攻めに転ずるような、はいうん、攻めもありますし、はい、受けとしてもやっぱりトン残していた方がいいかなっていうのと自敗の後に下持ちはウーワンがね 切られました。まだ泣ける廃は出てきません。九ピンはつもぎり。まあこれはやっぱり両ピンつもと、はい。まあ数ピンつもで単葉になるんですけど、まあ数ピンつもはウーピン持ってるんでちょっとあの。 形自体は狭まっちゃうんですけど、うん、シャンテン数は上がるとカンローピンとサブローピンの多発になるんでシャンテン数は上がるということでリアンピンを切りますジュー残しましたはいなお今度はチーピンですねトイメ手出しですトイメもねそのシャアを切ってきたじゃないですかはいダメにシャア僕の安全牌なんですよはい。 なんですけどおそらくそれは残さずに切ったんで来てるのかなっていうのもありますよね、うん、周り少し手が進んだように確かに見えますもんね、はい、下地はちょっとわかりませんけどそうですねさあ今度はまっすぐ中に行きますはいつぶきましたね、はい、これえっとこの形になるとウーピンポンはせずにパーピンとチーマンを仕掛けてあと3ピンも僕はチーしますねもう面で あーちょっとトイメンはつもぎりローマンで真ん中の前を切られてきたんで、はい、やっぱり攻めてきてるんだなって僕は思うんですけどトンが1枚見れましたね、はい、この中で今一番気になっているのは ト, トイメンですかねいやでもね全員結構同じくらい、うん、あの手は組んでるんですよやっぱり、はい、それが怖いですよね、うん あの引き気味になってる人がいなそうだなって感じがします結構ね厳しかったりすると最初から引きのそうなんですよね、えー、あ僕なんか特にそういうのやっちゃいがちなんですけど<笑>さあこれでい、e、いシャンテンあーきましたねー、はいい、e、シャンテンなんですけど、はい、3層を切ってしまうと、うん、パーピンとチーマンとカンローピンの受け、はい、ただこれトンを切って3層を残しておけば3層にくっついた時は次ウーピン切ってかなり広いい、e、いシャンテンに受けれるのでここは 攻めるトーンを打ちますいや数相引いたら嬉しい形ですしねスーパーうれしいねあのドラヒョウスーパーうれしい<笑>これ数相チ ー, ー地位しますよちなみに<笑>あその鳴きの中には数相もあるわけですねチーするとさらにこうなった形がよくなりますからね、うん、いいですね今面前でイシャンテンですが出た時には仕掛ける、うん、仕掛けるのもありですよね、はい、ローワンがねバニー2枚ウーワンもバニー2枚見えててチーワンあたりも まだ残っていてもおかしくないかあらさあリャンピンは切っていますし、ね難しいよね、<笑><笑>一度もね周りの様子見てみましょうパワーピンも出ていないチーピンが場に1枚6級ピンも9ピンが一枚チーンは見えてませんそうですねさあ、まあ、どうするリャンピンが振り点とはいえですよ、うん、まあ他の方は切ってませんからね、うんうん、ここはやっぱシンプルに を切りまポ、ね、ーズの横伸び変化だったりはもうさよならという形にするかでも確かにこれかなり難しいですね難しいですねそのなんかパーピンを切って横に平たくしてしまうと、はい、リアンウピンチーマのところが振り手になってしまいますしそうでですね、はい、でもし9ピン切たときには単ヤもなくなってしまううんそうですねんなんで三走ですかねやっぱりなるほどシンプルに三走切ります 大事にしていたんですけどね、はい、うんここで、うん、ソーズの形が決まったでもいい手ですからねそうですね仕上げあ、た小さにポンの声ですこれマンズ出てきますよもう一枚違ったパーソーが出てきましたどういう手なんでしょうかね あはいお<笑>いやこれはいあちょっと待ってくださいね今つモばんだったら話しますうん下茶なんですけどはいあのパーマンが手から出てきたんですけど、うん、シーソーポンで、うん、ダ・パーソーはいなんですよ、はい、なんでまあ778で想像を持っててはい シーソーポンでパーパーマンを先に切ってるんですけど、はい、これ、えっと、パーマンの周りを持ってないとおかしいんですよ。なんでかというと、うん、安全牌のナンを残したいはずなのに、ナンより後にパーマン手出ししてきたんで、うんえっと、パーマンの周りを持ってないとおかしくて、うん、でパーマンの周りを持ってるとしたら、えっと、チーマンがっていうか僕の手に2枚あるんですけど、はい、チーマン周り。 チーマンを2枚持ってたりりとかりす、ね、するる可能性がああまねだからそのトイトイ、うんうん、だったりしたらパーマンで固定するのかなと思うんですけど、はい、僕はチーマン2枚持ってるんでそれが薄いんですよね、うんうん、でローマンといつもないんですよ、はい、で9万も3枚出てるんでないんですよ、うんはい、だからおそらく安全牌候補として、えっと、マンズを手の中に1枚持っててまだテンパイしてないんじゃないかなって思ってます今まだ貼ってはいない はい、うん、外れてたらごめんいや<笑><笑>なんでいやでも読みですからはい攻めますはい攻めますよくか切りますちょっとマンズでってきてくれよ頼むよ<笑>まあでも確かに八を何か意図的に持ってる理由があったってことですもんねそう、うん、そうでしょう9万持ってってくれよ<笑> あと1枚しかないですけどね九番そしたらそれよりもこの手どうなんだ、まあ、これはもうストレートに攻めたいですよねストレートに攻めるといってもねやっぱ<笑>ねこれの一番のストレートって何を切るのになるんですか一番手が広いのはパーピン切りなんですけど、はい、やっぱそのえっとちょっと手っていうのを入れちゃいますけどいいお願いします。まあ、ここは両面になってて、はいまあ、この形ってリアンウーピン引いてもテンパイですし、うん サブローピンも残るのでパワーピン切るのが広いんですけど、はい、パワーピン切っちゃうと、うん、あのポンテンとかがかけづらいんですよ ね, そうですね単うなくなっちゃうのでローピンの肩上がりになりますね、はい、他で仕掛けるとなんでここはまっすぐはい単はでも仕掛けられるウーピンを打ちたいと思いますへえー、なるほど、はい、でもウーピン切っておくとまあ2ピン切ってますしねはいもうそこ別にいいかなとパワーピンポンやできま1万、ね、ポンも対応できるウーピンはい打って い, いですかどうぞ ここ持っっっててますすけどいいですかい<笑>行っちゃっていいですかやってみましょう何も発生は周りからありませんでしたいやべつ早いな<笑>早いですねでも他もまだねパーマンって さ, ってさ<笑><笑>あれ何だったのさ っ, てっていうのを聞きたいですね答え合わせしたいぐらいでパ ー, さー、はい、いいの<笑>ねさあ い け, けた時はリーチ打ちますどれでもいや闇点になりそうですねあ今はいっと対面の方とかローテンとか切ってるんで、はい、闇点でも結構高いてになりそうじゃないですか前善、うんうん、で張った時にはリーチをかけない選択になりそうはい、はい、この親 まテンパイが入っていません持ってきたのはドラのウソ一度<笑>名探偵みたいなポーズになってますねどうしましょうウーソこれあるこれ下茶テンパイだとしたらいいですかはい、はい、チーマンが雀刀で778からチーソーをポンしてるんですよ、うんうん、なんでウソが当たるとしたらえっとチーマンが雀となんで、うん えっと、ウーソーとのシャンポンとかには当たらないんですよね、うんうんうんうん、要はリャンウッソーとかには当たるんですけど、はい、その場合は赤とか絡んでないと安いんですよそうですね2000点だったりとかですね、はいはい、ただそこに対してですよ、はい、結構攻めてきてる人がいるんですよねさあそれはねトイメンの捨て、はい、イが気になる、はい、だけど親なんで、はい、あの強めに 嘘いきますおすドラをこの順目この状況を切るという判断ですね、はい、何も発生はありませんでした頼むよちょっとあ合っててくんないと困るよ<笑>少し考えてローワンもつもぎりこれなマンズないいピンもつもぎりですとい面いやでも一つ仕掛けは入っていますが 面前のほかはねリーチもかけていませんからねチューンは安全杯ですね、はい、ちゃん。い け, けましたかチーピンいきます満を持し て,、はい、こ, 見てんでこのチーピンにチーの声下茶2フールになりましたまずだろう初か初がこれは2枚切れですね安全杯 はいいいね、小声になってきましたし、ね、皆さんヘッドもしてるん で, 大丈夫ですか声出しても大丈夫な結構無限に行きたいですね<笑>残りね無限に行きたい限りあるつも山ですからねは い,、はい、お願いしますさあそっと闇でテンパイを入れましたが他もねテンパイ入っててもおかしくないですもんねもう2つ泣いてる、はい、しもちゃんもいますしあここでトイメンリーチの声手からイーソを切っての このリーチ入りましたけど追いかけたりしますかんいや追いかけることはないと思いますねない一応現物待ちなんで、うんうん、<笑>どんどん声が小さくなってきましたローソンは現物ですねリーチ者のどこまでも行きますか結構行きそうですねこれは前向きにもう<笑>結構かっ 嘘赤空見れましたね、はい、あと1回だちょっとサブローピンに固定したのがねあのサブローピンあんまりよくないなと思いつつも固定しちゃったんでんよく伸びてところがね難しかったですね、はい、そうですねあんまりこれであと1回ハツ、はい、が出てきた 三ピンえ積もられた3ピンあれはシアトリさんの欲しい範囲でもありましたリーいも3色いいペーコ裏は乗らず二千四千。<笑>さあではみんなの手配見ていきましょう開けてくださいああよかった危ないね<笑><笑>さあ今回サブロピン 負けてしまいましたね、サンピー。そうですね、うん。そして、あとは、一応イーシャンテンですか両脇、うんうん。やっぱね、あの仕掛けが結構巧みな、まだ、あの巧みな<笑> プレイヤーなん で, んで、ね。危なかったですね、<笑>チェーズポンのパン。白鳥さんの匠の回なんですけど、ね<笑>ああ本当ですか。はい、ドンポさんの匠じゃないんで、安心してください。いろいろね、合計 の, のところをないていったんで、はい、危ないかなと思ったんですけど。うん、えでも、対面もやっぱりね、気にしてた結果、綺麗な手役の関わった。そうですね。でんさでしたね。うん、まあ、いい想スするさが振り替わったのかなとも思えるんですけど。うんうんうん はい、最後の、ね、そで、ね、その前からテンパーを入ってたってことですね入っててそうですねそう引いていっはい最初なっっいろんな闇も含めて自身の手でねしっかり攻め切ったんですけれども、うん、上がりは思って決まりませんでしたそうですね、はい、残念ですお、ね、世は流れてしまいますが、はい、まだまだこの後続きますから、はい、頑張りましょうはい、はい、ご視聴ありがとうございました次回も楽しみに